で入れたらもう本当にすぐにすぐに ほ, ごしほぐしてください<笑>あのこれくっついちゃうとそのくっついた部分って絶対火が通らなくて固く仕上がっちゃうので入れた瞬間にほぐしますマカロニは基本的に袋の表示通りゆでていきますで今回私が使ってるのはこのマカロニ使っていて9分って書いてありますので9分ゆでていきます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 栄養素のバランス見ながら調整をねしているんですけど、まあ、スキムメイクで作ることが多いですね、まあ、保管もできるしすごい便利で、そしたらスキムミルク入れるときは弱火にかけますでまあ二三回に分けてスキムミルク入れて先ほどの小麦粉をなじませますで少しずつとろみがついてきたらまた先ほどの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 でオーブンでもし焼く場合は200度に予熱したオーブンでだいたい10分程度目安に焼いてくださいではこれをあとはトースターで表面をねこんがり焼けてやトースターでこの表面をねこんがりと焼いていきましょうグラタンも焼けましたこんな感じで表面が少しキツネ色っぽくなれば大丈夫なのでまだいたい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 で今日はもう本当にシンプルにパン粉をのせて焼くだけだったんですけど、まあ、先ほどのチーズと同様にパセリパセリの粉をふりかけるとまたさらに色味も良くなるのでそれもねお好みでかけてみてください。葵の給給給食給食食食室うししいななででも食べましょうよく噛んでみんみってご挨拶それでは皆さんご一緒にいただきます 美味しそう<笑>グラタン美味しいんですよね保育園の手作りグラタン、ま、今回は本当にシンプルにパン粉だけのせましたけど粉チーズとパセリのせてもまたね食感がちょっと変わるので美味しいんですよいただきますうん美味しいめちゃくちゃ薄味ですけど 最初玉ねぎを炒めるシーンでご説明したようにしっかりと玉ねぎを炒めて玉ねぎそのものの甘みっていうのを引き出してますので薄味なんですけどしっかりとこう濃厚な味に仕上がってます大人のマカロニグラタンって結構ねマカロニが入ってるイメージがあると思うんですけど保育園の場合はねそんなにマカロニは入れずに、まあ、玉ねぎとか野菜を多めに入れてで マカロニたくさん入れちゃうと炭水化物ばっかりになっちゃうのでこの給食ってグラタンがあってさらにパンもつきますのでパンでしっかり炭水化物取りますのでグラタンの方のマカロニは本当にこにちょっとだけ入れるような形で作ってます。 あとグラタン最後に焼くときに表面焼きすぎてしまうとマカロニがちょっと硬くなっちゃうんですねなので、まあ、あまり焼きすぎないちょっと色味がついたらもう取り出すっていうぐらいの方がいいですでもし表面がちょっとこんがり焼けてマカロニがちょっと表面がね硬くなっちゃったって場合はお子様にはこう中の方しっかりとこうホワイトソースが混ざっていてトロトロの方をあげるとすごくね食べやすくなりますもうマカロニグラタンは保育園でも本当に人気なのでぜ<笑>ひ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 皆さんのご参加お待ちしております。生放送でもたくさん交流しましょう。